今日はですね、独立開業に興味のある医師や理学療法士のあなたに私の効果実証済みの、えー、独立開業のコンテンツをお届けできればと思っております。今日はこの話ですね、自分の力で生きていくっていう、そんな話をさせていただければなと思うんですけど、まあなんでこの話するのかなんですけど、独立開業に興味があるのであれば、まあそのコンサルタントにね、何かいろんな話聞いてみたりだとか、そのコンテンツ見てみたりだとか、えー、まあいろいろ準備されてると思うんですよね、ご自身なりに。 書いてると思うんですけれども、まあ、私がですねやっぱり25歳で独立してからそしてですね今まで1000人以上の独立開業して、まあ、自分の足でね、えー、しっかり自立してどこかの組織に所属するんじゃなくて、まあ、独立したい方をサポートさせていただいた中でこの話をさせていただこうと思うんですけど、えー、結論から言いますね自分の力で生きていくっていうことなんですけどひ、まあ、一言で言うとですね甘さを捨てるってことだと思いますね。 甘さを捨 て, 捨てるってことだと思ってます。で、ちょっと今日の動画はちょっと厳しい言葉が多いかもしれないですけど、まあ本当に独立開業した人であれば、ああそういうことだよねっていう風に分かると思うんですね。で、これ甘さを捨てるって話は何なのかって言ったらですね、まあ例えばですけれども、病院で働いてる時に患者さん誤かしちゃいましたってなったとしても、まああまり自分に責任をこなかったと思うんですよね。 あの私もですね病院で働いてた時とかに結構やっぱ失敗しました患者さんがこけてしまったこととか何か道具を傷めてしまったこととかもあります。で その時は何をしたのかって言ったら、その時の部長さんとか課長さんが一緒に話をあの患者さんとか家族さんにしてくださって、まあ、一緒に謝りに行って、なんとかことは終わっただなあっていうふうなことがあったと思うんですけど、開業して自分で自費の生体院でマンションの一室でありました、もしくはクリニックで先生方自分でね、院を開設しましたって時に患者さんこけましたってなりました。どうなるのかって言ったら、もう自分で謝りに行くしかないんですよね。でそれで、おそらくですけど、昔は、じゃあ、あのね、 何か道具を壊しちゃいましたってなった時であればあのその道具を壊した費用は組織だったりとか法人があ担保してくれたわけとか代わりに身代わりになってくれたわけですけどでも今はどうしないといけないのか、あのー、といったらもう自分で、まあ、あの100万円って言われてしまうとその100万円とかをなんとかしないといけないわけなんですよね。っていうふうに、あのー、何が起こったとしても自分の責任でやるんだっていうふうなそういうふうなですね えー、甘さを捨てるというふうに思っていただきたいんですね。で、これができると何なのかっていったら、責任の量イコール、まあ、収入だと思ってもらいたいんですね。はい。なので、基本的に重たい責任を取れば取るほど収入は多くなります。なぜなら、その分、責任が増えるからなんですね。<笑>ですから、えー、まあ、やっぱり自費でありだして、保険聞きません、1回1万円ですってなったら、やっぱり今までだったら窓口負担500円とか1000円やったところが、 1万になった分だけの責任が苦しい結果を求められるわけなんですね。なので、えっと、これから独立開業したい人は特に注意してもらいたいんですけどあの、私からのポイントですね。何なのかって言ったら、やっぱもう使っている言葉ですね。使っている言葉に注意してほしいです、えー。特に何々のせいだとかね、誰かが言ったからとかね、あの時これが教えてもらえなかったからとかっていうふうなことを言う人は、 はっきり言って甘いです、ね、開業すると誰かのせいでなりましたとか、えー、これを知らなかったからだってことも話にならないということが普通に起こってくるわけなんですねですからどうに思えなきゃいけないかはもうね、もうね全部自分いや開業してから起こること何が起こったとしても全て自分の質問責任全て自分の責任だと思ってやってくださいでもう一つはスタッフとか雇用した従業員ですね 従業員さんとかスタッフさんがいたのであれば、そういう人たちが起こしたことも全部自分の責任だっていうふうに思わないといけないです。はい。なんで、これ完全に自分は関係ないのになって思うようなことであったとしても、時と場合によっては、もうこれは自分の責任なんだというふうなことを思える人がいいと思いますね。はい。で、あとはですね、結果です。えっと、売り上げが出るときもあれば、コロナでやっぱ出ないときもあると思うんですけど、売り上げが出なかったときも、えー、例えば今コロナでね、 あのロインで言ったらだから紙媒体の反応とかチラシの反応が悪くなってきてるわけですよね。っていう状態ですらあ自分は紙でしか集客できないから売り上げが下がってしまったんだっていうふうにコロナのせいっていう言葉を1秒でも頭をよぎってしまうとそれだけでやっぱりやっぱ甘さがまだ残ってるんじゃないのかなと思ってるわけなんですね。はい、なので事業を拡大していくと何が起こってくるのかって言ったら付き合うですね企業の数。 そして巻き込んでいく人間の数、協力を得ないといけないパートナーの数、そして投資するお金の数だったりとか、意思決定の責任の重さっていうのがどんどんどんどん上がってくるわけなんですね。でそうなったときに、さらなる大きな結果を生もう、例えば売上をもっと大きな基準にしたいとか、あまあ、大きな家に住みたい、かっこいいね、ベンツが乗りたいとか、いろんな意味があると思うんですけれども、そういったものの結果を当てにするためには、それ相応の責任を負える。 自分にならないといけない。で、ここで言うところの甘さを捨てるってことですよね。これができてないと、やっぱ起業家として、まあ、成功しにくいんじゃないのかなって、個人的に思ってる部分がありますので、だから最終的には自分の力で生きていくというふうに腹をくくることだと思うんですね。 言葉を変えることだと思うんですね。決意することだと思うんですね。もう後には戻れない状態を作ることだと個人的に思っております。そのようにして、えー、この企業の中で買っていく人はそういう人だというふうに個人的に思ってますので、まあ、これから起業したい人はマインドセットの一個としてぜひね、参考にしていただければいいんじゃないかなと思っております。はい。とりあえ今日の話は何なんだたのかと言ったら、開業して成功したければ甘さを捨てよう。何が起こっても自分の責任がだと言えるような 人に成長ししていこ う, という話でしたので、たのぜひとも参考にしていただければと思ってます。えー、面白かった方はいいね、お、え、で、ー、チャンネル登録お願いします。え、YouTube の下の概要欄から私たちの知ロテクニックじゃないな、<笑>えっと、独立開業のノウハウが盛り上がることができるので、今すぐですね、詳細確認してください。以上です。